おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。レンジです。愛車のレベル250の積載量を増やしてみました。なんと総額7000円以下で 58L 以上の積載量ウップです。まずざっくりプロローグから、レベルを買いました。ツーリング楽しい。けど肩疲れる。バイクに荷物持たせたら楽じゃない レブルノーマルのままだと全然荷物詰めない。アクセサリーフックネットをつける。リュック書はないとめっちゃ楽。もっとにも包めるようにしたいな。この動画。早速つけてみよう。まずは今つけてるアクセントフックから外します。使う六角は6ミリです。アクセントフックツーリングネット。 60L があると、帽子角のリュックぐらいなら何とか乗せられる。ここまで積むならもうちょい大きいネットの方がいいかも。ちなみに純正のボルトなんだけど、めちゃくちゃ硬い。外すとき壊れるんじゃないかくらいの力をかけてやっと緩んだレベル。友人のレブル乗りも同じこと言ってたので多分共通で硬いんだろう。レブル、バイクに荷物を積ませようとしたらいくつかの方法がある。一リアにネットを張って積む。 2リアにキャリアをつけて積む。3サイドバックをつけて積む。4タンクバックをつけて積む。5リユックを背負う、デレブルの場合は、リアにネットを張って積むをしようとしても、ネットを引っ掛けるところがない。 頑張れば引っ掛けられるのかもしれないけど、自分の感覚的には無理に引っ掛けても、荷物が落ちちゃうんじゃないかという不安が勝る。で、現状は純正オプション品のアクセントフックをつけてる。これとネットがあると安心して荷物を乗せることができる。ツーリングネットとユックを併用すればほとんど困ることはないんだけど、ユックは疲労が溜まりやすいのでツーリングネットの落差を覚えたらあまり背負いたくなくなった。 近々友人とバイクの洗車をしてみようという話もあり、1だけじゃちょっと不安。そこで、サイドバックに踏み切ったわけよ。けど調べてみると、純正品って高い。で、汎用品を使うことにした。純正のサポート金具だけと同じぐらいの値段でバックまで付いちゃう。サポート金具はこれ、金具同士繋げてる部分が緩みやすいので注意。値段相応。 むしろこの価格で提供してくれてありがとうございますレベルもちろん値段が値段なので処理が甘かったり傷があっても文句は言ってはいけません<音楽>まあ汎用品だからそうだよねーなんとなくレビューで察していた アクセントフック付属のボルトも試してみたけどちょっと短い金具なしでサイドバッグをつけてみてちゃんとつけられそうかイメージと違わないかを確認オッケーそうだねってことでホームセンターへ GO ちなみにこの映像は Amazon で5000円ぐらいで買えるアクションカメラをハンドルにマウントして録画してます こうやって撮れた動画見てみると GoPro と全然違うんだなぁと思いますよねトンネルってなんか楽しいですよね着きましたホームセンター レブルのリアのボルトは M8 で、持ってたアクセサリーフック用のボルトは L20 だったから、まあここら辺買っておこう。M8,L50。あと一応ワッシャーとスプリングワッシャーも、予備でちょっと長めも、M8,L60。バラで見て買えるっていいよね。ホームセンターってついつい色々なもの見て買っちゃうよね。 で帰ろうかと思ったけど、バイク楽しくなっちゃって帰ってきたら15時。米9時出発昨晩ご飯食べすぎたので朝ごはんモンスターエナジー。これめっちゃ好き。カオス好きだから好きに決まってる。さーってお待たせー。これでつけてあげられるね。 嘘やん。嘘やん。レッツゴー。カメラのネックマウントが届いた。次こそは。M8、L35。あ、黒ないな。まあ、一ッステンレスの方が錆びないだろ。念のために M8、 L40 も買っておくか。またちゃんと測ってない。さ、帰るぞ帰るぞー。まずボルト合ってるか。お、いい感じ。せっかくだし L40 も試そう。あ、こっちの方が奥まで入ってるな。うむ、これが正解そう。今度からはちゃんと測ってから行きましょう。 よしじゃあ、全部つけていこうー。お、いい感じ。ちょっと金具が歪んでて無理やりつけた感じも出たけど、まあ、ついたしオッケー。やっぱり黒貴重だから銀色は目立つなー。で、バックはタンデムシートでこのベルトを挟んで、この完成が近づくと取扱い説明書読まなくなってくる感じ。 幼少期、レゴを組み立ててる時の自分を思い出した。お、いい感じー。ただ、ちょっとこの金具がはみ出るのが気になるな。まあ積載量ウップしたしオッケー。こんな感じでダブルジップになってるから手袋してても開けやすいし。 さらに拡張ジップを開けると大きくなる。片側 18L や印 29L。拡張するとちょっと横に出すぎるかな。まあタンデムシート上も空いてるし、自分の場合拡張することはほぼなさそう。うむうむ。めちゃ満足。あとはここだけ追加処理しておくか。米印サポート金具にインシュロック。なんで付けたかというと、組み立て時に何度もこの部分が外れたから。まあ 金具自体がっちりつけたから取れることはないんだろうけど、振動やらなんやらでナットが緩みそうで怖い、万が一運転中に金具が落下でもしたら迷惑どころじゃ済まないので、こうしておけばナットが落ちてもとりあえず金具は落下しないはず。これにて完成、これで洗車グッズを背負うことなく、移動できそう。 いつかはキャンプツーリングもしてみたかったし、これでかなり積載量ウップした。結果、7000円以下で積載量 58L 以上、ウップ。まだ取り付けてからそんなに乗ってないけど、金金目的は果たせた気がする。今回の学び。測るものはちゃんと測ろう。 Gopro の画質ブレ補正はすごい。今持ってるレンズじゃ近くのピント合わん動画編集って大変これからバイクに乗ったり d したりガジェットで遊んだりする動画を上げていく予定なのでもしよかったら見てくださいそしてもしよかったら動画の高評価ボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございました